<笑>はい、<笑> 2月2日、コロンの練習コロンの練習コロンの練習コロンの練習できました、はい、どうぞコロンの練習コロンの練習コロンの練習コロ コロンンー「ころ、はいはいはい、んのれんしゅころんのれんしゅ」「食べた?」 じゃ、あもう一回練習しよう。食べたおやつ。おっきいの潰した方がいおきい方が、最初大きい方がいいの、ね、よ、これ。じこちゃん、練習しようなコロンの練習。はい。食べたよはい。<笑>はい。コロン。はい。コロンはコロ ン, コロン。コロン。コロン。あれ<笑> はい、あれどこ行けどこ行けどこ行けん藤子ちゃん藤子さんもう飽きたもう飽きたする飽きたころんの練習ころんの練習ころんの練習ころんの練習ころんの練習えへへへ Cut you, get up.